こんにちは、アポロドです。今日はですね、プチ企業をするためのライター編のお話をしていきます。月3万円だとか、月5万円稼ぐためにプチ企業おすすめですよって話をしたんですけども、今日はそのライターのネタをお勧めしていきます。どうやってライターで稼ぐとか、ブログで稼ぐとかっていうふうにあるんですけども、どうすればそれを再現できるのか、営業編までお届けしていこうと思います。 僕のチャンネルではこうした海外生活だあったりだとかあとはフリーランスの働き方についてまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします、えー、今日お話しするのはプチ企業になるための、えー、月3万円の仕事についてです どうやったらライターで稼げるのか、ライターでの営業編をお届けしていこうと思います。で、実際、いろいろと副業の話で、いろんな方がブログがいいよとか、ライティングがいいよとか、ウェブライターいいよっていうふうに言われてると思います。で、実際僕もウェブライティングやったことがあるんですけれども、まあ難しいんですよ。なかなか難しいっていうのが実際のところです。じゃあ実際どうすればいいかっていうのを超具体的に今日はまとめていこうと思います。 えー、今日のお話は3つのパートナーに分けてお話ししていきます1つ目が何かっていうとブログを書くことですこれもうみんな言ってるんですけどじゃあどうやったらそれを収入になるのか、えー、実際にやるべき営業方法についてお話ししていきますまず僕の場合やったのは、えー、ブログを書いて記事を元に営業していくことですこの営業って何かっていうと例えばですよ、えー、僕がやったことは福岡のカフェの記事をすごく細かく書きました このカフェを、えー、書いたことによって、それを取材案件として、えー、一つの実績にしました。で、その後何をしたかっていうと、それが読まれるまで作り込みました。で、読む人が増えて、で、その、えー、カフェに行く人が増えた結果、そのカフェに、えー、人が増加したんですね。集客の実績を作ることができました。集客の実績を作ることができた後に、そのカフェの店員さんだとか、そのカフェの、えー 店長さんにアプローチをして営業をかけに行きましたで実際その、えー、店長さんだとかも僕の記事を見てくれたりだとかしてくれてたのでああなるほどこの記事を書いた○○さんですねっていうふうな形でスムーズに営業しやすいというか、えー、名刺交換だとかができましたこれ何がいいかっていうと先にブログで他のサービスを紹介するです紹介することによって実績が出たことによってその人を信頼してもらいやすくなります で、何をしたかっていうと、そこから、純広告の依頼だとか、あとはインスタ用の動画撮影だとかをしました。これが、なかなか面白いところで、僕がフリーランスは何でも屋さんですよっていうふうにお話をしてると思うんですけども、もういろんなことを、あの、的確にできるのがフリーランスの良さです。例えば、動画編集だとか、例えば、ライティングプラスのインスタの運用だとか、SNS のマーケティングだとか、 っていうふうな形でいろんなデザインだとかも含めていろんな仕事ができるんですよねそれを営業していきましたそのカフェの、えー、営業したことには<笑>そのカフェで営業したことは僕はあの動画を、えー、編集しているスキルを学んでいたので動画編集 を依頼したりだとか、1分間のインスタ映えする動画を編集できますよという形で、それを仕事として営業したりだとか、あとはイベントをしてたんで、イベントの会場に使わせてくださいっていうふうにアプローチしたりだとか、とていう形でいろんな角度から記事をきっかけに人脈を作って、そこから営業していくっていうパターンができました。これおすすめです。まずは記事を作る。で、その記事を作って終局だとか、あとはその反響があるまで待つ。 えー、手直しをする更新をするっていうことをすると、えー、次 の, あのアフター、えー、エンドにある自分の商材例えばデザインだとかイベント開催だとかあとは動画編集だとかの、えー、スキルを販売しやすいっていうのがありますで1つ目のお話をまとめるとまずはブログで記事を書くで記事を書いて集客をするまで、えー、記事が読まれるまでまとめるでその後に自分が持っているスキルを販売するようにエンドで自分の オリジナルなスキルを販売する。これを心がけると、すごくフリーランスとして働きやすいかなというふうに思っています。で、実際、正直ですよ。営業したらいいですよっていうふうに言ってるんですけども、営業が苦手ですと。やっぱりフリーランスになったのは、営業が嫌だからなりましたっていう人も結構いると思うんですよ。で、次、2番目のポイントなんですけども、営業しなくても、営業が不得意な人でも、営業する方法。 についいててままとめていきます。これ何かっていうと、広告会社に営業を頼むことです。あれこれなんだっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですけども、あの、広告会社、僕がよくやってるのは、あのアフィリエイト ASP を、えー、サービスとして提供してくれているあの広告会社さんに直接営業依頼をかけることです。これどういうふうになってるかっていうと、例えば僕が言ったあのカフェもそうなんですけれども、 やっぱり広告会社さんと提携を結ぶことによってすごく営業がしやすくなります例えば僕で言うと英会話カフェだとかあとはセブ島の留学学校だとかを取材したりしてるのでその実績をもとに、えー、広告会社の営業さんにそのまま営業してもらうことですこれどういう収益のメカニズムになってるかっていうと例えば英会話カフェの無料のカウンセリングだとか英会話スクールの無料の体験 だとかを結構提供してくれているところがあるんですよね。で、セブ島の留学で言うと、説明会だとか、無料の説明会、無料のオンライン説明会だとかをしています。そういった無料の、えー、サービスの提供、プレミアムに提供しているサービスに集客をすると、僕にキックバックでいくらか入ってくる。えー、1万円なら1万円とか、1000円なら1000円っていうふうに、えー、紹介料としていただける、えー、仕事をいただけるっていうような広告の 仕組みを、えー、アフィリエイトっていうんですけどもそういった意味で、えー、アフィリエイトの広告をうまく利用するっていうのがポイントになりますでブロガーだとかあとはライターさんだとかも結構ブロガーさんだとかライターさんだとかも結構あのアフィリエイトを使ってる方がいらっしゃるんですけどもそれと同じようにその広告会社の営業担当にまだまだ、えー、巷で噂になっていない巷で出回っていない広告案件を営業してもらうっていうのをお願いすると。 自分が営業しなくてもいいので、すごく楽です。これ何がいいかっていうと、やっぱり ASP さんも、広告会社さんも、新しい案件を欲しています。なんで、新しい案件だとか、記事広告だとか、動画広告だとかに、詳しい、興味を持っているクライアントさんを探しています。例えば、ここで言うと、英会話カフェだとか、セブ島の留学だとか、あとは、英会話スクールだとか、もう、やっぱり集客したいわけですよ。 そういった意味で記事広告だとか、オンドメディアだとか、YouTube だとか、Twitter だとかに興味を持ってくれている相手を探せるっていう意味を込めても、まあまあいいんじゃないかなっていう感じです。そこで僕がよく使ってたのが、その営業として、いろんな方から営業してもらって、自分が営業しなくても新しい案件を営業してもらうっていうことをやっていました。これだと営業が不得意な方でも集客ができるんですごくいいのかなというふうに思っています。 実際これで英会話カフェだとか英会話スクールだとかセブトの留学だとかも自分自身が持てる自分自身が紹介できる案件が増えたのですごく仕事がやりやすくなっています3年前ぐらいになってくると英会話スクールだとか英会話カフェだとかセブトの留学の案件って全然なかったんですよなかったんですが今結構増えてきてるのはそういった時代の流れもありながら僕が営業をお願いしたからっていうのもあったのかもしれないですねはいということで2つ目のポイントは営業を もう広告会社の営業の方にお願いするっていうことでした次、えー、3つ目のポイントなんですけども、えー、フリーランスがライターとして就業をする、えー、仕事をゲットするためのプチ企業のネタとしておすすめなのが好きなインフルエンサーに DM を送ることですこれ何かっていうと例えばミニマリストでいうとミニマリストまるさんとかミニマリストまるさんだとかあとは、えー、ノマドワーカーだとか 海外で旅しながら仕事をしてるとか、あとは海外に在住して仕事をしてる人だとか、結構もうインフルエンサーっていらっしゃいますよね。そういった方に対してもう直接 DM でアプローチするっていうのはありです。例えば僕で言うと SNS で昔ですよ、Twitter を使って動画編集をしてくれる方を募集したりだとか、あとはデザインしてくれる方を募集したりだとか、動画編集してくれる人を募集したりだとか、っていうふうにやってました。で、それと同じように、えー SNS だとかを使って集客をしてる人結構いるのでそういった意味で好きなインフルエンサーに DM を送るっていうのはポイントですで好きなインフルエンサーに DM を送ると何がいいかっていうとやっぱりプチインフルエンサーって仕事を持っていることが多いのでそういったインフルエンサーに対して仕事を依頼さしてもらって、えー、依頼を受けて仕事をするとより自分が好みの仕事ができるというか自分の好みの相手と仕事ができるのですごくポイントかなっていうふうに思ってます 今日はですねフリーランスのプチ企業としてのネタを、えー、お勧めしていきましたライター編でおすすめしたんですけれどもいかがだったでしょうか実際僕もいろいろとやってみてやってきたことを、えー、今回まとめてお話ししてみましたライターって難しいですよねなかなかできないなというふうに思うこともあるんですけれどもやっぱりやってみてやっていきながら試行錯誤してで失敗もありながら成功もありながらっていう形でどんどんどんどん失敗して成功してっていうのを繰り返していくのが面白いかなというふうに思っています 今日の動画ではですね、ライティングの話をしていきました。今日の動画はいかがだったでしょうか、えー、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また次はですね、えー、来週からちょっとバンコクに、えー、タイ、バンコクに行ってコスパ生活の方を、えー、動画でまとめていきます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。